今回は視聴者さんからのリクエストで、このダイソーで110円で売ってる燻製用ダンボール、いわゆるダンクんですね。こちらをレビューしたいと思います。くん専用で網は別売り、必要な網は27センチ四方のものですね。株式会社バンドーさんです。えー、このような、えー、ジャンコードですね。となってます。はい。まあね、見た感じね、あのー、以前キャンドゥで売ったようなものと似てるんですけど、若干ね、なんかこの下の形とか違うしね、こう穴が開いてるとかね。 ちょっと面白いかなと思いますでは開封していきますはい、えー、こんな感じですねもうね、あのー、見たらすぐ分かる感じの組み立て方っぽいですねこれが上ですねこちらが上であここにどうも差し込む感じですねなんかあの昔何かの付録についてた 型紙工作っぽくて楽しいですねあ、はい、えー、ここがもう外れてますねここが外れるんですねはい、切ってくれてますで、上はね、こういう形で、えー、折り曲げて以前のキャンドゥのとね、この辺りは一緒かなと思いますこういう形でしっかりと固定できますのではい、えー、箱自体はね、もうこれで完成っぽいですね はい、えー、こんな感じでねしっかりと密封できてで、えー、スリットがあってここから網を入れるわけですねで下はねこういうちょっと丸い形のね切り込みがあってでここからまあ煙がね逃げるようにっていう配慮でしょうね、えー、中を覗くとこんな感じあのなんかねシンプルでいいですよね以前のキャンドゥのやつはねここからスカートが出てて横に広げてなんか石で押さえるっていうね まああれはあれで風で飛ばないのでいいっていうことだと思うんですけどまあ私はこの方がね好きですねなんかシンプルなんでじゃあこれでここに網を差し込んでみようと思いますはい網はねダイソーでも2 7センチ四方のものが売ってますので買ってくればそのままね使えますで私以前もねこの2 7センチのものをね何枚か使ってるので新品じゃないんですけど差し込んでみますなんかドキドキしますね<笑><笑> おそしてこちら側からも出てくるということですねおなるほどこういう感じでね左右からちょっと斬新ですねこうちょっとちょっとテーブルっぽいところが出てくるというね裏から見るとこういう感じはい以前ねキャンドゥのやつはねもう一つ えー、内側にね、割り箸通して2段にしたんですね。これもね、ちょっとそういうことができそうな感じはしますね。はい。上の方がね、結構広いので、2段にしても結構ね、いろいろいけそうです。まあそういう加工もね、ちょっとやってみようかなと思いますけど、まあこれ非常にね、ちょっとスリットからこう飛び出すというね、少しずつ。<笑>あの、なんか楽しいですね。これね、面白いと思います。 ここで燻製初心者の方のために少しだけレクチャーしますね。今更燻製の基本かよ、とか言わずに、まあお付き合いください。燻製には、熱くん、温くん、れいくんの3種類があって、直火を使って短時間で作る熱くんと違い、30度ぐらいでじっくり時間をかけて仕上げるレイくんは、高度ですが、慣れると病みつきになります。もっとも気温が30度を超える今の日本ではレイくんは無理だけどね。 今回はスモークウッドがなかったので、燻製チップを使った熱くんにしてみます。ただし段ボール製の燻製機の場合は燃えないように注意が必要だよ。以前はポケットストーブに固形燃料でやったけど、今回は炭を熱電にしてやってみるね。 火を使わない場合、段ボールの内側は酸素不足なので、途中で消えることがよくあるよ今回は炭を足すことでチップの加熱してるんだけど、くれぐれも段ボールが燃えないように注意が必要だよ よりしっかりスモークしたいときは、時間をかけるか、熱源を足してやればいいんだ。今回、サルは固形燃料でチップを炙ることにしたんだよ。これだったら炎が燃えてるから、確実にチップが高温になるからね。おおしっかり出てるね。めっちゃ出てる。やっぱり燃料を使うと一番安定して長い時間出るので、炭よりこっちの方がいいですね。まあ炎があるんでね、注意しないといけないんですけど。 さあ、もう良さげだね。おぉ。はい、えー、ということでね、避難してきました。ちょっと直射日光強いんでね、外は開けてみます。さあ、どうでしょうね。<笑>おぉ。 いい感じじゃないですかね。まあ今まで通りといえば今まで通りなんですけどね。ああ、ちょっと網にくっついちゃったかな。あ、丁寧にやれば取れますね。こんな感じです。じゃあちょっとね、いただいてみます。いただきます。うん。あのね、申し分ないね。ちょっと柔らかめですね。 熱くんって結構パリパリになるんですけどね、水分が飛んで。今回はね、やっぱ炭でやったせいか、ちょっと柔らかくてね、しっとりした感じが、またちょっと違う感覚で美味しいですね。カリカリになってるのもね、好きなんですけどね。このちょっとしっとり感の残る、でスモーキーなね、味がしっかりしまして、これね、なかなか美味しいです。まあ、問題はね、剥がれにくい<笑>ということですね。 剥がれにくいですちょっとね網を取り出して下からつっつくとかした方があのボロボロになっちゃいそうでちょっと怖い感じ今回あれですね燻製器をよく取らずにその水分っていうかね残ったまま網にパッと置いちゃったので良くなかったんだと思います私の燻製器はですね、まあ、ざっくり言うと水が 100g 白だし 100g 塩 10g で、胡椒少々という感じなんですよ。で、白だしとかがね、やっぱりその、醤油っていうかね、糖分が結構あるので、固まっちゃうんですね、これ。これもしかして、こっから引き出せるのかな笑えますね、それ。あ、出ない。一番端が出たので全部出るかと思ったんですけど、一<笑>個しか出ませんでした。結構ね、かなり強く固まってる感じですね。はい。あ、けど、取れるかな ちょっと無理やりでも剥がせばいけそうな感じですねはい、え無事にね、取れました卵なんかもね、結構いい感じでできてると思うんですよねちょっと切ってみましょうはい<笑>まあ、普通の卵ですけどねちょっと食べてみますうんやっぱ何回食べても美味しいねやっぱ何回食べても美味しいですね このダイソーの燻製用段ボール110円。これね、あの横から差し込むスリットっていうのと、以前のキャンドゥのやつよりコンパクトで余計なこうスカートがないっていう。まあそういう意味ではね、私こっちの方がね、気に入りましたね。教えていただいた視聴者の方ありがとうございました。で、本来は音くん専用なので、今日は熱くんをしました。たまたまね、スモークウッドがなかったので、スモークチップの熱くんにしたんですけど、本来は音くんでやった方が簡単だし、火の扱いもね、